前回ね、チャールズとエリーちゃんのやつだったんですよね今回は、チャールズとこれですね、はい、やっていきましょう私今関係ないけどねめっちゃ話してるから寒そう、うん マッチョウトのことは It's starting to get personal You out help、well, Alright 個人的 what do you you wanna help me take out for うコジンティんだ<笑>やん、えー、か えー、っとこれじゃね送った方が絶対早いおお来たあ<笑>目合った瞬間に銃向けるのは無理だろうトラッシュボールなんでゴミゴミのボール おぉ、いけた。No うん though, so uh -huh. ああ<音声>。おぉ、待って、お前はもういよいよやばいよ。ここでもやるじゃあちょっとね、チャールズ置いといて、これこれじゃねさすがにこれいけるよ。<音声> あれ出てきちゃった<笑>ちょ待て、ね。なぜ分かった落としちゃって。ショートカットじゃねレーザーショートットか。ボーリンられるかなこう。シールド最大うわぁ。 嘘マジお前が今回正解なる through. <笑> えー、ここに来てんハックかでもな前回なんかハックでなんか嫌な思い出でしかなかったからリフトーーリーあちょっと待って1名死亡したっぽい人がいるんですけど大丈夫ですかねこれベントかな 周りオ、oh、ーケて<笑>、ね、なんか一人、なんか一人なんか置いてかれてるやん。ああ、どっちかに入るってことなこれ、これかなあこの壊れたやつは何ああ、くんお。誰もいなかった。あ、もうこれいけるな。 あ、あ、ちょっと待て。あ、えあ、嘘。え、ちょチャールズ。ちょチャールズお前。え、嘘。え、ちょチャールズお前。なんで？嘘。ちょっと待て。おいでいちゃったけど。え、え、嘘。ちょっと待て。え、この音楽。まさか。嘘だろチャールズお前。嘘だろう。嘘。 チャールズ嘘えぇ、ー、マジでチャールズ嘘やばいなんかチャールズお前はいいやつだったよ